ね、はい続いては毎週日曜日夜11時半からの30分間ポップカルチャーを全然分かっていないラジモエちゃんとゲイちゃんの2人がポップカルチャーを紹介する番組いまいち燃えないラジオからラジモエちゃんがなんと今日このステージに駆けつけてくれましたうもう僕もあの、はい、何回かゲストでね、まあ、出させていただいたんですけどもほんまにゲスト扱い全くないという<笑>とんでもないラジモエちゃんかすごい やってたじゃな い, ですかいやもうね、うん、もうケチョンケチョンにやられますあのゲスト殺しという<笑>、はい、ゲスト殺し番組として有名ですけれども、はい、それでは、はい、早速登場していただきましょう、はい、ラジオネジャですどうぞ え、誰か助けてくれへんの。助けるやん。<笑>助けるやん。<笑>ありがとうございました。ありがとうございます。一応歌えるんですね。えー、そうなんすよ。<笑>その花何それ。え、何ですか。その原宿では、流行ってそうなやつ。そうやね。かってん。<笑><笑>楽屋話のノリやってるんですけど、そうやね、かってん。かったんですか。今日ね、はい、もうこういうバズるでいうとね。 出ていたただきましたけれどもこの仮面声も出てたりとかそうなんですよほんまいろいろ最近出てますけれどもやろう、はい、やろうってやろうってやろうほんまにほんま に, ほんまに親しみやすいままあった逆に<笑>ラジオじゃあ1人で寂しいので相、はい、方呼びましょうはいケイ ち, ちゃんあー<笑><笑>今日なケイちゃんやる気やねんで見てこの足今度は出さへんいつもよ出せへんのに今日なんかな これで露出、これで露してる方なんですか。<笑>隠し切ってますけどね。露出してる方なんですね。これそうらしいですね。はい。なないやいやいやいや。いやいやですよ、ほんまに。見てみて、くまちゃんのメガネ持ってきて。<笑><笑>ほんま。どっかで、もうどっかってね。ほんま赤い服着てきて、この後の司会奪ってしまう、うん。奪ってあまう。奪って。でも、くまちゃんの MC でもいいと思いますよ。 そんな気するからやめてそんな僕たなんだけど一緒にライブもまあしたこともありましてあそうそうです ね, そうなんですねはい「いまいちもえないラジオ」って、まあ、日曜日の夜11時30分から30分間の番組やっていて、ねはい、初めて「いまいちもえないラジオ」としての本格的なイベントを開催した時に「はい、かあ赤い服着てるよしゃべる人ちょっと音楽したい」言うてるから呼んでみようバンドマンや言うてんねん<笑> 今日出ますよ最後に<笑>バンドマンや言ってたおしゃべりやかい人やんなそれがおしゃべりやかい人、ね、聞いて聞いてあんなうちのお母さん の, の友達がなそこでやライブしてたやん曽郷の前のところで曽郷さんでねやらしてもらってますようち、んうんうん、も応援してすごいあの面白い笑い芸人さんがおってなみたいなバンドマン や, やんやんで<笑><笑>歌も歌えんねんみたいないバンド<笑> あもうどっちもええわもうええ<笑>わもうまあまあね、まあ、一緒にでもなんかいろいろやったりしてるんですよね実はねあそうなんですよ最近なんか兄弟みたいななんかユニットをるんですよ、ね、お兄ちゃんお兄ちゃんお兄ちゃんそうだシード主めっちゃお得やねんで<笑>っていうようなねこのポイントカードの PR のプロモーションビデオ一緒に 取ったんですよ。僕がお兄ちゃんで妹の役でね。36歳のお兄ちゃんとか、ありえへんよ<笑><笑>いや、大丈夫、ちゃんと好きですよ。お兄ちゃんと好きですよ。<笑> も, うなんか も, うね、もう、ももううやれやれと言った感じですけれども、<笑>もう困った妹が暴れておりますけれども、<笑>まあせっかくなんで、その時ね、まあ一緒に歌を歌ったんで。<笑>はい、それをじゃあ、歌いましょうか、今日は。特別にね。<笑> バンドでやってるん で, いいですけど。<笑>歌いたい。まあほな今日はほなうちの僕渡辺博朗というバンドでやってるんですけども、はい、その渡辺博朗のギターのイクちゃんに弾いてもいらうこと。そうす。イクちゃん大好きだよ。イ, ーイクちゃん。失敗してもいいようになギター弾いてもらうらしいで。<笑><笑>あのラジモエに合わせてくれるイクちゃんっていうこと で,、ねでね、今回ははいです イ, ク イ, クでーイクちゃんでございます。イ, ーイクちゃん。 やりましょう。まあせっかくなんで水道筋商店街の PR ソングですから、はいはい、そうです ね, ね、神戸ですよ。僕たち僕地元ですから奈良区ですからねそこはね、うん、はい、うん、それも盛り上げていきたいと思いますんで。水道筋商店街の歌ですけども、今日さん宮のいろんな商店街でもね、皆さん楽しくお買い物していただければなと思います。英語という。はい。<笑>奪奪ったりやめとけやめとけ。やめとけ<笑>まあ早よやいやで歌駄。<笑>えちょいやあ 緑のしっかりした人と、もう一人あるでしょあ、そう。ちょっとアニメが好きな人。はい。はい、<笑>に、今回はちょっとダンスアートして登場しても う, う。うちさん、テーフサがってるか、踊られへんやん。むっちゃんが踊ってくれるっていう。というわけで、<笑>むっちゃんに登場してほしい人、大きな拍手お願いします。えー、むっちゃん。ベースのブサヒレカです。確実に私服やけどね<笑>。めちゃめちゃオフやん。<笑>めちゃ、まだスイッチ入ってないやん。 あるぞ<笑>はい。なんと渡辺フラワー全員集合して「ラジマイフラワーで、はい」でやっていきましょ う, や り, うやりましょうあなたたちもあなたたちが一番シャクこんやから<笑><あ>や<笑>や今日何<笑>シャク食って渡辺さんのライブがな短くなるって聞いたから、ね、やめとけ<笑><笑> その使命を任、ねね、<笑>せていいねんそんなせてんまだ喋るでって言っ て, ってもういいってもう<笑>歌おうってもう<笑>るじゃあ安いダンスジね、はい、これはクモちゃんがメインボーカルやから、はい、きっちり歌っていただきましょう、はい、そう、歌詞覚えてないんですうち え、これ借りてるんじゃないですかえ、借りてるじゃないですか見てう よ, え, 見てあですよえ、これっいいから歌う よ, ー<笑><笑>歌うよー 「やきにくパーティー」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」」」「」」」」」」」「」」」」」「」」」」」」「」」」」」」「」」」」」 プリヤーゲンにおこ はい、もうすっきりしまし た, した。すっきりしました。すっきりしました。水道水ことかも言えて、答えて、<笑>もうあなたたちはすっきりしました、ね。はい、え帰ったほうがいいですか。はよ帰ってください。ラジオの皆さんでした。ありがとうございました。この後もお楽しみください。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい<笑><笑><笑> もう大変やったわいやなんかもう嵐のようにそうですね<笑>予想通り尺 食, 食いましたね<笑>はい、やっぱすごかったですねマラジムちゃんとけいちゃんえいまいち防えないラジオやってますの、ね、で、はい、こちらのまたお聞きくださいよろしくお願いいたしますはい。はい